目的がさっぱり読めません。どうも、政治いろいろの学部です。韓国軍が先日公開した新型ミサイル、ゲンブ4の映像が偽物だったという記事です。朝鮮日報の記事を一部引用して紹介します。韓国軍当局が今月15日、 潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM などと共に初めて公開した、高威力弾道ミサイル、いわゆるゲーム4ミサイルの映像は、実はゲーム4ではなく、別のミサイル映像であることが明らかになった。セキュリティを維持するため、ゲーム4ではなく、ゲー2弾頭強化型ミサイル、弾頭重量2トンの映像を公開したというのだ。 実際の玄武4は、ムンジェイン大統領も、世界最高水準の弾頭重量を持つミサイルと言及しただけあり、重量4から5トン以上の弾頭を乗せる怪物ミサイルだ。政府筋は26日、15日に公開された高威力ミサイルの映像は、玄武4ではなく、重さ2トンの弾頭を乗せた玄武2、 改良型ミサイルだと聞いていると語った。同日、文大統領と軍首脳部が参観する中、チュンチョンナムドアテン軍のアンフン試験場で実際のゲンブ4ミサイルを発射し、海上の仮想の目標物に命中させることに成功したが、メディアには以前非公開で実施したゲンブ2改良型ミサイル発射と、 強敵命中の映像を公開したというのだ。軍当局が偽玄武4の映像を公開したのは、玄武4ミサイルの形状が北朝鮮はもちろん周辺国にも知られてはならない極秘事項であるからだという。15日に公開された映像の高威力ミサイルは、ゴルフのホールインワンのように強敵の真ん中に正確に着弾した後、 地下の奥深くまで入って爆発しており、強力な地下貫通破壊力を見せた。ミサイルを開発した国防科学研究所 ADD は、ゲーム4という名称は使わず、弾頭重量を画期的に増やした高威力弾道ミサイルの開発にも成功した。今回開発されたミサイルは、コンクリートの建物や地下トンネルの攻撃も可能で、 主な標的を正確かつ強力に攻撃し、無力化することができるとしている。実際の現部4ミサイルは、同日公開されたミサイルよりもはるかに大きい弾頭と威力を持っていると言われる。消息筋は、実際の現部4は、射程距離 300km の場合、4から5トン以上の弾頭を乗せることができると語った。一部には、 15日に公開されたミサイルの3倍以上の威力を持っているという話もある。アメリカ、ロシア、中国などの大国をはじめ、世界各国の短距離弾道ミサイルの弾頭重量は、普通 500kg から1トン前後だ。4から5トンを遥かにしのぐ水準は、短距離弾道ミサイル史上、世界でもほとんど例がない。消息筋によると、 ゲー4は数百から千以上の五段を巻く拡散弾を使った場合、サッカー場200面分以上の地域を消毒化できるという。とのことです。ようやくすると、9月15日に、文大統領と軍首脳部が参観する中で、実際のゲー4のミサイル発射実験に成功した。ゲー4はその形状が 北朝鮮をはじめとする周辺国に知られてはならない極秘事項である。それゆえにメディアには以前非公開で実施した現物2改良型ミサイル発射実験の映像を流したということになります。なかなか興味深い話ですね。まず最初に現ー4ミサイル発射実験前に文政権や韓国軍が ゲー4ミサイルの発射実験を行うと発表した記事を少なくとも私は見つけられませんでした。ごくごく限られた人たちにしか公開されていない、もしくは非公開の発射実験だったのではないかと思われる節があります。次に、ゲー4は今回新たに開発されたミサイルではありません。すでに2020年5月には発射実験をしているんですね。 その時の中央日報の記事を一部引用しましょう。今年3月、射程距離と弾頭重量を増やした新型玄武4弾道ミサイルの最初の試験発射が実施された。しかし2発のミサイルのうち1発だけが成功したという。このため一部では、韓米ミサイル指針で抑えられてきた韓国のミサイル能力は 北朝鮮より劣るのではという批判が出ている。ゲーム4は2017年9月にムンジェイン大統領がトランプアメリカ大統領との電話会談で、韓米ミサイル指針の弾頭重量制限解除に合意したことで誕生した。ゲーム4は射程距離が800キロだが、弾頭の重量は2トンにもなる。その間、ミサイル指針に基づき、 韓国は最大射程距離800キロ超で弾頭重量500キロ以上の弾道ミサイルを保有することができなかった。最大射程距離500キロと300キロの弾道ミサイルはそれぞれ1トンと2トンまでの弾頭を搭載できる。射程距離を減らせば弾頭重量を増やせるトレードオフ原則のためだ。とのことです。 中央日報の記事では、最大射程距離300キロの弾道ミサイルが2トンまでの弾頭を搭載できると言っていますね。2020年に2発のうち1発は失敗だったミサイルが、わずか1年半後に、実際の玄武4は射程距離300キロメートルの場合、4から5トン以上の弾頭を乗せることができるまでに改良されているわけです。 こんなことが果たして本当に実現可能なのでしょうか次に、ゲーム4のスペックに関してです。朝鮮日報の記事によれば、ゲーム4は数百から千以上の古弾を巻く核散弾を使った場合、サッカー場200面分以上の地域を消毒ができるそうです。アメリカ軍の A タクムス初期型ミサイルは M74 古弾を 950個内蔵したとき、弾頭重量は 500kg となり、この状態でサッカー場4個分の面積を制圧できるとされています。ゲ部4は弾頭重量約5トンを詰めると言っているので、A タクムス初期型の約10倍、M74 個弾を9500個内蔵できる計算になります。個弾の数が10倍になったとして、 一つ一つの古弾の性能は変わりません。その状態で、玄武法は、サッカー場200面分以上の地域、つまり、エータクムス初期型の実に50倍の面積を制圧できると言っているのです。資産の数は10倍なのに、制圧面積は50倍なのです。奇妙としか言いようがありません。このように、中央日報や朝鮮日報の記事を 詳細に読み込んでいくと、玄武4は限りなく嘘っぽい存在にしか思えないわけです。偽の映像を公開したのも、玄武4という存在が限りなく嘘っぽいことと無関係ではないのではないでしょうか。そしてさらに奇妙なことは、韓国は一体何の目的でこんな嘘をつくのかということです。周辺国に対するプロバカンダである、 という見方をするのが一般的なのだろうとは思いますが、偽の映像でプロバカンダを測ろうとするあたりが、いかにも韓国人らしいですね。こんな底の浅いプロバカンダが通じると本気で思っているのは、世界広しといえど、韓国政府と韓国国民しかいないと言っても言い過ぎではないでしょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴。